はいおはようございますラスカルでございます本日からですね新企画を行おうと思います世の中にはさいろんな料理があるんだけれどもなぜかわからないけど写真を見るるるだけでで惹かかれる料理ってあるじゃないですかその中でも僕が最近ねこの料理めちゃくちゃ写真だけで食いたくなるなって思うものがございましてそれがチャーシューエッグ 美味しそうなチャーーシューに目玉焼きが乗ったね最高の定食こういったね写真を見るととてつもなくね食欲が湧くんですよね僕のね動画の方では結構ねラーメンとか麺類が多かったので今回を機にですねこちらチャーシューエッグの旅ということで新シリーズを始めていこうと思いますで今回のこのシリーズ第1弾として僕がどうしても食べたいと思いましてお伺いさせていただいたお店が こちら栃木の小山にございます喜作さんというお店さんでございます SNS 見て僕が気になったのがこちらの茶玉定食もちろんねこちらのメニューをはじめとしてご飯物や揚げ物 でカレーやラーメンなんかもね、えー、多数取り揃えてるお店さんでしてもちろんですね本日はメインとなりますそちらのチャータマ定食食べながら他のねメニューなんかも食べつつ紹介しつつ、えー、皆様にですね、えー、こちらのお店がどんなお店なのかっていうのを知っていただけたらと思いますそしたら早速ね店内に入っていきたいと思いますおおししままますお邪魔しますいせん、願ああすいません お願いしま す, おします、はいし。お願いします。すみません。お邪魔したところ。お願いします。ありがとうございます。はい。すみません。ありがとうございます。ありがとうございます。 もういい匂いが充満してますね<笑><笑>ということでですねただいま店内に入っておりますが早速ねチャータマ定食を注文したいところではございますただですね事前に皆様にねメニューのご紹介ということで今回ですね僕が気になってきたこのチャータマ丼がこんな感じの商品でございまして茶殻とかもあったりサイズも選べたりと。 まあ、かなりね種類豊富なんですけれどもそれ以外にも名物品としてこのソースカツですねこんな感じで、まあ、ラーメンだったりカレーだったりねかなり種類豊富なんですよでこれしかもよこんな感じでね僕らには嬉しい満腹大盛りメニューってものがありましてとんでもないサイズばかりのメニューが で揃っておりますただ今回はですねそのチャータマ定食をメインに行こうと思いますのでひとまずね僕が気になっていたチャータマ定食注文していきたいと思います。そしたら<笑> チャータマ定食の台とまたのちどちょっと追加させておきたいの で, でお願いします。はいはい、じゃあまずチャタマ定食しますね、はい。お願いします。えちょっとねいつもの撮影のテンションで一回の注文でね一気に頼もうとしちゃったんだけど今回はねちゃんと食べきってからジュンジュンジュンジュンにねこう追加していこうと思います。 このチャーシューエッグ着目してからはさいろんなお店さんのチャーシューエッグ定食とかエッグ丼とか調べてみたのよ SNS でそしたらまあ美味しそうなのがいっぱいあるわなんかね個人的には僕が行く定食屋さんとか丼物屋さんだとあんまりね見ないなって っていう印象なんですよ正直なところでちょっとね SNS の方でも皆さんの知ってるチャーシューエッグこれ僕に情報教えてくださいって書いたら結構なね件数がありまして。 こういったものも、ね、え順次こう各県に、ね、行って回っていこうと思うんですけれどもえまだまだ、ね、僕の知らないチャーシューエッグいっぱいあると思いますのでえぜひです、ね、こちらの動画のコメント欄に皆様の好きなチャーシューエッグを教えてくださいえ僕が伺わせていただきたいと思いますありがとうございま す, のになりますありがとうございます とということで、ただいまですねこちら到着いたしましたチャータマ定食でございますもう今回ね台で注文したんだけどすごい量ですわそしたら早速ですねこちら出来たてをいただきたいと思いますいただきますでこれで具材の方に関してはチャーシューにこれエッグとそしてこれ紅生姜にネギかなでマヨネーズもついてまして定食になると冷ややっこ ご飯でこちらですね汁物となっておりますちょっと見てこのチャーシューうわー分厚いし脂身とこのタレよ俺とご飯はたまんないでしょういただきますうわうまっ うんま、<笑>やべえ<ー><笑>、うん、このお店さんをこの企画の第一弾にするぐらいもうずっと食べたかったチャー玉だったんでちょっとねあの一口目のパンチやばいですわお肉もね柔らかいんだけどむっちり弾力のある食感でね甘めのタレとこの胡椒のピリッとした辛みこれがね ご飯に合うまっあーそしたらねちょっとこの辺りで卵黄割っちゃいましょううーわーこれどうこれをさちょっとせっかくなんでこれ黄身リップして。 これしっかりと白身絡めつつトッピングね紅生姜とマヨネーズもあえてこれとさライスでいっちゃいましょうこんな絶対うまいでな<笑> うん今回はね定食大サイズなんでご飯ももちろん大盛りサイズではあるんだけど多分ご飯足らないわ<笑>このおかず感半端じゃないろんねこのチャーシューの下に隠れたこのね、パスタもありましたねこういうパスタさ定食っぽくていいよねうま<笑> この光景を見てこれ食べたいと思わない人います？こ<笑>れ全員が全員食べたいよね。うん。うま、ん。ね料理も美味しいしお店の方もいい人しかいないんですよ。優しいあったかいお店で。第2回目撮影行きますわ。これ通いたくなる。 追加お願いしても大丈夫ですか、うん、ごめんなさい。うん、でも、本当にお店の方、あったかいわ、居心地がいいわ。<笑>っ や, やっこも、そのままいただいちゃいましょう。うん。うん。うん で、一応僕もさこういう企画初めてだから目についたような情報とかは今入れるようにしてるんだけれども例えばさ僕がそれでもこう見落としててこういうお店の情報を知りたいんだけど気になるなって部分があったら是非ねコメント欄で教えてくださいそしたらねもうご飯ん、ね、最後の一口でまあ、チャーシューも一枚ということで。 ちょうどいい感じでねこちらのチャータの定食を完食しちゃいましょう最後の一口はね贅沢に気に割らずに口の中で融合させたいと思います、ね、<笑>うんうまい<笑> <笑>ごさんしーあーすいませんありがとうございます今ちょうど完食したタイミングでですねこちらの唐揚げいただきましたでこの唐揚げね、えー、単品でお昼頼む際には3個と5個選べるみたいでしてもちろんね僕なんで5個で注文しましたちょっとこの唐揚げいただきますね うまねこれもサクサクだしさ肉汁これもジューシーなのよ、うん、味付けはちょっとほんのりと生姜の風味が効いてて下味は濃くないんでご飯でもお酒でもね結構合うと思うよいやでもこんだけねちょっと気持ちも緩く撮影してるからさこういった一品食べてると ビール飲めたくなりますね<笑>ありがとうございます美味しそ う, しそう<笑>今ね本当にお客さん多くてお忙しい時間帯なんだけど注文してほんと間もなくですよすごい速度でえ追加のメニューが到着いたしましたさすがにねちょっとこれ以上忙しそうなので追加注文するのはご迷惑かなと思いますんでえ本日はですねこちらのメニューで、まあ、終わりとさせていただきたいと思いますがその前にだ まず、こちらのねもう我慢できなくなってしまってノンアルを注文させていただきました<笑>、えー、<笑>そしたらですね唐揚げも食べたんでご飯もの行きたいところなんだけれども麺伸びちゃうともったいないからねラーメンから食べていきましょうこれラーメンなんだけど伝わるかな今回ね大盛りで注文したんですよそしたらこの 深くて光景の大きいお皿になみなみどうです<笑>この澄んだスープたまんないでしょじゃあちょっとこれスープからいただきますうわうまおそらくねスープは煮干し系のねじんわり優しい感じうわうめえちなみにねプチ情報補足情報なんですけど 栃木県って佐野ラーメンがあったりとか。 宇都宮の方にもねご当地ラーメンではないんですけれどもこう有名なねラーメン屋さんとかがたくさんあったりとか上から下から本当にラーメン大国なんでいわゆるねこういう定食屋さんのラーメンとかでも他の県に比べてもレベルが違うぐらい本当に、ね、美味しいお店が多いのでぜひですねこれ栃木で定食屋さんに入った場合はラーメンもね試してみてくださいそしたらこの辺りで麺いきましょうというか大盛りにするとこれ見て麺 量すごいわとんでもない量入ってる<笑>基本的にはね喜作さんのメニュー僕の食べた感じで言うとどのメニューもね並盛りでも結構量多いんで大盛でね注文される際はお気をつけてくださいうまいこのねもちもちとした麺にこの煮干しのスープがよく染み込んでてうまい う<ス><ス>んそしたらそろそろねこの辺りでカレーいっちゃいましょうかいただきます<ス>うわー懐かしいこれう<笑>結構甘めの本当に優しいけどスパイスの効いた家カレーだねほっとするわうん もちろんデカ盛り、大食いも楽しいんだけど、こうやって出来立てをね、一品一品、好きなものを頼んで、まあ、食べさせていただく、幸せだね。<笑> ちょっとですねこの辺りでとっておき出しちゃいましょうかこのね注文した単品の唐揚げをカレーにドンンドン と, ドンとメニューにはね唐揚げカレーっていうのがあったんでもうこれ絶対やろうって決めてました<笑>ちょっといただきますうますぎ うん<笑><笑>ということでただいまですねしっかりと全品完食させていただきましたごちそうさまでした あ, ありがとうございま す, すいませんごちそうさまでしたお忙しいところすいません、うん、すいません忙しいところで<笑> ね、はい 3, 円になりますす安いい、いいすい<笑>すいですね<笑>はい、ということでただいまですね気さ作さんでえ僕が気になっていたチャータマ定食そしてこれも食べたいなっていう単品を、まあ、いろいろと楽しんでまいりましたがあのねマジで全品うまいわ最高すぎる で、しかもよ、今回、定食も含めて、大盛りもしたし、4品いただいて、4000円しなかったからね、あまりにも安すぎます。まあもちろん、えー、公開もね、実際食べてる時期とはちょっとずれたりとか、今後ですね、もちろん営業していく中で価格改定なんかもあるかとは思いますけれども、本当にね、全体的に安いのに、メガ盛り、大盛りのお店ですので、ぜひですね、 え皆様もこちらの企作 さ, さんで美味しい料理食べてみてください。えー、本当にですね、ちょっとこの撮影して一個思ったのが、えー、僕らがこういう企画をする唯一の難点。おっきいもの食ってもちっちゃく見える。は、うん、<笑>はい。ということで本日もご視聴ありがとうございました。今回から新しく始まったこのチャーシューエッグの旅、どうでしょうかね。 僕個人的にはね、やっぱり写真とかをね、見るとどうしても食べたくなる料理の一つなんですよね。なかなかこういうチャーシューエッグっていうものを置いてるお店って少ないとは思うんですけれども、ぜひぜひですね、皆様、えー、うちの近所にこんなところがあるよなんていう情報をですね、コメント欄に書いていただけたら、えー、幸いでございます。どんどん行きたいのよ。 で、もちろんね、あの、定食だけじゃなくて、丼とかでも全然構いませんので、教えてください。もうすぐ行きたいと思います。で、今回のね、気作さん、もう最高だね。やっぱりこういう定食屋さんっていうのはさ、味が美味しいのはもちろんなんだけれども、人柄というか、人情っていう部分で、なんかね、こう食べに行っても嬉しく楽しくなるようなね、そんな気持ちにさせてくれる素敵なお店さんでございました。 うん今回は一応チャーシューエッグの旅ということで気になってたこの商品を食べたんですけれども改めて通常の撮影のようにですねデカ盛りを食べに行きたいなと思いました絶対にちょっと2回目行きますんでねこのキサクさんの動画を見てこのお店さんの動画いいなぁみたいなそんな感じでね思ってくださったらぜひですね2回目の撮影も楽しみにしていただければと思いますということで本日はこんな感じかな ゆるーく雑談をお届けさせていただきました。また次の動画でお会いしましょう。じゃあね。